動画のご視聴ありがとうございます旅する着物男子バオシンですこの旅動画にコメント高評価チャンネル登録をお願いしますさて前回動画では僕の思い出の曲森高千里さんの渡らせ橋そのモデルになった渡らせ橋を訪ねる旅をしました続く今回の第2話では日本最古の教育 と呼ばれている足利学校に足を運びますどうぞ最後までご覧くださいそれでは今回の旅も始めていきましょう、はい、こちらが足利学校です平成27年に日本遺産に認定されまして内部の方なんですがちらっと見ていただくんですけどこんな感じになってます 足利学校のすぐ近く、お蕎麦屋さんが、え足利三大名物、蕎麦の老舗なんだそうです。後で行ってみますか。 地下学校の参加案内を見つけましたこれによると受付時間4月から9月に関しては午後4時半まで開いてい10月から3月午前9時から午後4時までの営業ということで休館日は第3水曜日期末年始その他ということみたいですごめんください1万円いただきたいのですが。 というわけで入場券いただくことができました。なんと、日本最古の学校って書いてございます。後ろにはスタンプがあります。で、これが足利学校のパンフレットになります。では、早速中に入ってみたいと思います。注意事項としては、動画撮影ができない箇所があって、図書館の内部は動画撮影禁止ということになってますので、その指示に従いつつ、足利学校の良さ、素晴らしさ、お見せできたらなと思います。 珍しいですね。再選箱が社殿の中にあります。 こんな案内看板もありました。入読門、学校門、教団門、三つの門があるんだそうです。 日本で唯一学校という学がかけられているもん。それがこの学校もなんだそうです。なんか入っていきましょうか。純度はこちらみたいですね。 こちらが花な松という松なんだそうですなんだか普通の松と比べると枝ぶりが違いますねこちらにも建物がありましたここは孔子廟、聖廟、儒学の祖、孔子を祀る廟です大聖殿と教壇門、築地蔑からなりますと 早速中に入ってみたいと思います。ぐるっと見て回りましょう。これが教団門。確かに教団と書いてありますね。おおこれはこれは日露戦争のなんだったかな。えー 日露戦争の海軍大将東郷兵八郎の手植えによる月刑事ここに植えられてます明治39年のものですからもう100年以上前のものがこしちまだ残っている<音楽>そしてこれが防止病です<音楽>少し近づいていってみましょう。 講師廟の中にもう一つ木造がありましてこちら小野の中村の木造です。 それが小野の高村堂です隣にも建物ありますねあれが教室的なものなんでしょうかね 今度は別の場所を回ってみたいと思います。目の前に風情のある池が見えます。<笑>足踏み外しちゃった<笑>。目の前にあるのが南田園そういうんだそうです、あと南それぞれに池のある畜産潜水艇があります。という。これがこちらのようです。 はやぶき屋根の建物があったので来てみましたなんか街中にこんな雰囲気のあるものがとびっくりしますよねこちらの建物は「北条栗、書院塔」と書いてあります それから、こちら、資料と呼ばれる学生寮があって、それがこの建物なんだそうです。中はこんな感じになってます。ここで多分勉強してたんでしょうね。ここから先は入れないので、ここまでに行きたいと思います。 こちらには建物はありますねこれは木小屋要するに物置三滝に使う燃料用の木などを格納する建物ということです詳しい説明はこちらですそして建物の全体をゆるりと見ていただきますここに今は現代風の鍵がついてますけど昔は多分南京錠とかこんな感じだったんですね 見たままですけれども、土蔵大切なものを収納する堅牢な耐火建築として建てられました。説明がここにあります。そしてもう一度建物の全体を見ていただいています。あ、これは畑か何かかな。 土蔵の裏には畑っぽいものがありました。なんか植えてますけど、何が植えてあるのか僕はちょっと考えます。茅葺き屋根の建物の真向かい側、このように藤の花が植えられた、ちょっとした休憩所といったケースもあります。こちら側には裏門あります、ね。 ここからの出入りはできないようです。足利学校編、前半パートはここまでです。この続きは後半パートでお送りいたします。今回の動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。